こんにちは、スーパーアクション店の安田です。今日ご紹介した作商品は新名んの S ヒートになります。こちらちょっと脱いで説明しますね。はい、こちらの特徴ですね。こちらの左下の専用のバッテリーが入っています。操作は、設置のまた操作はこちらのボタンでします。赤、これが65度。ブルー、これが55度ですね。通常このグリーン、60度で9時間持ちますので、こちらを使っていただくようになります。あとはここに。 首のところと背中に入っておりますこちらですね、もうあったかいですこれで背中、全体が暖かくなりますこちらの方、ベッスンは 3,990 円この機器の方がパッともれて 9,900 円合わせて1万 3,890 円で販売しておりますので皆さんよろしくお願いします